Hmm. <laughs> ああ春が来た雪なくなるそして青空が素敵どこ見ても青いおここも青いすごいでっかい青いものがあるあれ忘れ物ですけどおいろんなものがある、うん 付け、春だしお洗濯機もあるしイスもあるしテレビもあるしシンクもあるしお椅子も長靴もどれどれ片づけしましょう。